日本大学学部ささこいスタール王よさこいスークの皆さんこんにちは私たちは福島県郡山市で活動しております日本大学工学部よさこいサークル。 桜目印大岡一門予算降りです本日私たちを踊れさせていただく演舞は昨日が初お披露目だった演舞となっておりますそして私たちの演舞は、えー、このつらい世の中だからこそ逆境から立ち上がるという思いを込めた「黎明」という作品となっておりますぜひ会場の皆様にも笑顔でご覧いただけるよう精いっぱい演舞させていただきますので 五千円お手本のほどよ、よろしくお願いします。それでは参ります。英、は、語、い、に思える闇夜の中で。成り響くのしゅあの輝きを再び、確かめていこう。大川、第二十三章。霊い ここから見える全て はなぜか岩の「いつしか日が沈む償い」「日にかけてい一斉にあふれ出す」「高校と これでて終わりだとなどん底で前を向きた い, きたいそうてそこがいつだってスタートライン 歩もっと変わって登り出すのにあの時間の熱中症 イイるんですよ第23章メイメイイイ見てくださったお客様に礼